ペットボトルに水が入ってるんですけどもここに穴を開けてですね千枚通しで水をたーっとこう流すんですけどでこっち側からレーザーを当てるとそのたーっと流れ落ちる水のところでですね反射を繰り返してレーザーがその中を伝わっているっていうのを観察したいんですけど、えー、まず。 ことに千枚として、穴を開けますね。すでに水が入っているので。こですね。あと上にキャップがしてあるので。こキャップを緩めると。じゃーじゃあっとこう出るんですけど。ちょっとタイミング合わせますね。このまま当てても。 見えることは見えますね。だーっとこう。弱まってきちゃった。ちょ、ちょ調節が難しいんですけど。こういう感じですね。違うから一人当てるの。でかね。はい、部屋をちょっとしていますね。 水のコントロールが難しくて、被害がひどいんですけど、えー、っと、この流れ落ちる水の方に、こう、レーザーの光がこう入って、曲げられてるっていうんですかね、流れに合わせてこの中を通ってるっていうのが分かるんじゃないかと思うんですけど、手で押さいてみて 水を使ってるんですけどこの中に少し牛乳とか入れるとねもう少し光の通り方が通ってるのがね分 か, る分かりやすいんですけど被害が拡大しそうなので、えー、真水でやってみました真水やってみました光ファイバーの原理みたいなものですよね